だからこれ式のバニーガールくらいいくらでもやってやるななんでそんなにじっと見つめるのこの姿がそんなにおかしいこの服 術みたいに体にフィットして思ったより動きやすいねどうして尻尾がついてるのかよくわからないけどゼロのためならいくらでもベッドするベイ私の勝ちスドレートそこからベッドするダブルトリプル私の勝ちだ ッるはうバーここで諦めるわけには。 主人様何を言ってるのあなた私に命令できるのはゼロしかいない。